り腰の人足痩せしたい人腰の肉が気になる人は一緒にうつ伏せでやりましょう片足曲げます持ち上げて下ろす繰り返していきましょう持ち上げるとね腰お尻もも裏を使うことができてますこれがあんまり上がらないよっていう人はね腰が硬い証拠です裏とお尻を使って 腰の筋肉をほぐしていきましょうよしはいじゃあ反対もいきましょうちょっときついメニューもあるし優しいメニューもありますので頑張っていって腰肉反り腰足痩せいきましょう 寝たら落として。今度は交互です。行きましょう。持ち上がらないよっていう人はね、ちょっと手の幅をね、広げてみてください。もしくは寝たまま。 ちょっとと上がると思いますこうやって肘ついてると結構きついんで肘開いた方が持ち上がりやすいですよっゃ楽に寝た状態で腰を揺らしていきましょうこれで腰から下の筋肉がね緩みます ブルブル横に振ったりね縦に足を伸ばしたりねいろんな腰の振り方をしてください OK 今度は片足をね遠くに伸ばして止まりましょうのまま楽にねキープですあこれは伸びますよね 背中から全部伸びますからね。あんまり上半身もね、ついていかないように。上半身はうつ伏せ。あ伸びますね。よっしゃー、はたい。行きましょう。力抜きましょう。 伸ばしていきましょう伸びるたまに戻してもいいですよ足を真横に持ってきってキープですこれでキープしていきましょう逆に寝たままでいいです 股関節を、ね、しっかりストレッチしましょうしっかり股関節をねストレッチしていくと足のラインが良くなってかしまったら反り腰の改善にもつながります反対にいきましょうストレ もし、ね、足がねあんまり広がらないよっていう人はねこの状態でちょっと腰をね揺らしてみてください痛い気持ちを和らぎますよいろんな伸ばし方をねしましょう手をね足戻します 胸を張ったままね回っときましょうしっかり胸を張ってねたまに腰をねゆらしてみましょうしっかり腰をね伸ばしましょう反り腰の人はね腰の筋肉が硬いだけなんでそういうことが悪いわけじゃないです腰の筋肉が合わなくなるとね正しい位置に戻りますから りののしっかり反ることもしましょうよっしゃ両膝を曲げましょうこれただ膝を曲げるっていうよりはももの裏の筋肉を縮めるっていう意識をしてくださいゆっ、うん、と曲げたらゆっくり伸ばす 伸ばす時もね、腿の裏の筋肉使ってる感じがね、あると思います。腿の裏を意識しましょう。オッケー足の甲に、ちょっとクイックヒルにしていきましょう。と伸ばしたら戻せ。大フェイスでいいですよ。 遠くにキックするから足肉気になる人はね足肉が硬いですからねしっかりひねりましょう足を伸ばしたままで斜め上に伸ばす感じで交互に動かしましょう 遠くに伸ばす感じ前ももを伸ばしながらもも裏とお尻の境目を鍛えてる感じです遠くに伸ばす感じでしっかり足を遠くに伸ばして、OK 右手を伸ばして左足を伸ばす今度は手もつけていきましょう遠くに伸ばす感じ手も足元で左右対称的にね動かしますこのメニューすごい代謝がね上がるんでしっかりね何度もやってください 左右ので少し肩がだるいと思いますしっかり肩を上げて落とすことを5回いきます12345肩を5回ただきましょう12345はいお疲れ様でした2日に一遍を目安にやってください やった人はコメントください。